阿踊りには流儀といいますか踊り方が3通りございますで、えー、高くこう上下に踊る、えー、先ほど2番目に言った蕨蕨これが阿波踊り流といいますそれから腰を低くして一定のままで踊るこれが初っ端でに出ましたアスカレンこれは徳島の御茶平蓮というのを持っている御茶平流それから今度もう一つがのんき流といいます これから舞台をご覧いただいたのンキュきりゅとか。これは今度、背辺をしっかりして、中腰で背辺を立てると、こういう踊り方なんですね。まあ、それぞれこの3つの踊りが多くありまして、それも各レンガその組み合わせでやっていくわけでございます。はい、本日の鳥を取ります、新んのんき錬、ねえー。徳島の方にも、しんのという大変有名なレンガーでございます。それの東京支部という位置づけでございます。 それでは、新論記念の、東京新論記念の熱演をご提供ください。どうぞ。 ございましたありがとうございました。えー